皆様ごきげんようモスコミール放送局へようこそいや皆様お久しぶりでございますえー、なんと前の港を出てから約2週間ほど経ってしまいましたがやっと新しい港に到着することができましたやったやったうれしい皆うれしいよはいということで 前回でも少しご紹介しましたがこの島がどういう島なのかそしてこの港がどんな港なのかまた少し説明していこうかなと思いますまずはですねこの島は火山でできておりますそのためですね工業用の鉄鉱石だとかあとは宝石用の鉱石になるような鉱物みたいなものがよく取れるのでこちらの港ではそれを特産品として扱っているみたいです そのためですね、こちらの港には観光に働きに来る方あるいは資材について貿易している方々が来たりだとか商人が集まって来たりだとかあとはその特産品の宝石とか求めて観光客が足を運びに来たりするみたいですこちらの港フロアが全部で5つありまして1階が水上の船が泊まる場所2階がメインのフロアで先ほど言いました 観光客あるるいは貿易する人たちみんなが利用するような施設が集まっています3階から上からですね私のような空飛ぶ出できている方々が を止める場所となっておりますそれでこの港にはですねホテルが2つありまして1つ目は観光客に向けた高級志向なホテルそしてもう1個が商人の方とかあと観光に働きに来ている方々が利用するような素泊まりできるような価格を抑えている安いホテル。 この2つがありました私はしばらく長い期間ここにいようと思いますのであとお金がないっていうのもありまして安い方のホテルに先ほどチェックインしてきましたそれでは日は傾いてきましたが私の心の中の太陽は今登り始めたばかりでございます早速ですが、えー、メインフロアの方に行きましてねいろいろこの港を探検しに行きたいと 思いますあ一つ私あれやりたいんですよジャンプするとシーンが変わって瞬間移動してるあれやってみたいんですよやっていいですかやっちゃいますよそれではモスポーツさんメインフロアへいざ入館 ととということでこでちら2階のメインフロアとなっておりますそれではですねこのメインフロアにある各施設を紹介していきたいと思いますそれでは早速行っちゃいましょうかまずはこちらのお店こちらはですねこの港唯一のバーになりますそうバーですよバーどうでしょうなかなかおしゃれな雰囲気があるような気がします 私めちゃくちゃ楽しみにしているんです後ほどまだ伺おうかなと考えております それではお隣のお店に行きましょうお次はこちらの建物になりますこちらはですねこの港唯一のレストランとなっております非常に個性的なカラーリングをしているようなお店になっていますねやはりメインの料理はお魚系のものが多いみたいですいやここね非常に私楽しみにしておりますご数日お世話になると思いますのでまた後ほど伺うかと思いますそれではまたお隣の施設行きましょう はい、次はこちらの施設になりますこの荘厳な建物のお店はですねこの港一番の目玉宝石を扱っているお店でございますそうこの島のありとあらゆる宝石がですねこのお店には集まってくるわけですそんな変なこととか考えてませんよ大丈夫ですまたね建築のオープンデザインもなかなかおしゃれでない 感じじゃないでしょうか、えー、また後ほどですけれどもこちらのお店で綺麗なお宝があるかを見てみたいと考えておりますそれではお隣のお店に行きましょう お次はこちらのお店こちらはですね先ほどと同じ宝石店なんですけれども先ほどのお店はいわゆる硬派なブランドとして例えばエンボリオアルマーニのようなハイクラスを目指したブランドになっておりますがこちらのお店はアルマーニエクスチェンジのようにもう少し価格を抑えてなおかつカジュアルにそして皆さんがお求めしやすいようにというスタイルを目指した宝石店となっておりますそののため先ほどの建物 ものに比べては、割と現代的な建物のデザインに寄せていると思われます。それでは、また隣の施設に行きましょう。はい。 お次はこちらの建物、えー、あのちょっと建物が大きすぎて画角に収まらなかったんですけれどもこちらはですねいわゆる貿易センターのようなもので輸出入に関することだとかあとは貿易でどういうものを扱うかあるいはそういう書類に関してまたはですね実際に物を置いたりする倉庫。 様々なことを一つの場所で管理しててくれているようでですなので、まあ、こちらは観光客というよりかは、えー、ここで働いてる方々だとか貿易に関することをやってる商人の方々が利用する建物になっていると考えられますそれでは隣の建物に行きましょうさて、えー、こちらの施設は公衆浴場となっておりますここは火山の島が故にですねなんと非常に質の高い温泉が出るそうですそのの温泉を引っ張っ張ててきて、えー、こちらの方で皆さんが楽しみ めるようになっているみたいなのでぜひともですね一日が終わったらここで疲れを取っていきたいと考えています毎日毎日というかもう家と入っていたいぐらい温泉好きなので非常に今から楽しみにしておりますそれでは、えー、最後の施設行ってみましょうはいその前にですね1階の方もご紹介したいと思いますまず、えー、ここ1階はですね、えー、水の 船が停泊する場所となっておりますであちら奥大きく見える扉はですねあの奥にさらにまだ、えー、道は続いていて、えー、先に進むといわゆる出荷場そしてコンテナを積む場所荷物を降ろす場所あとは直接観光へ資源を届けるような船が入れる道があったりと、まあ、いわゆる商業船が入っていくような場所になっていてあの扉より奥に行ける船は、ね、こちらの港で許可が出ている船のみに なっておりますであちら上の方緑の建物あそこの下から実は監視塔みたいなもの 伸びてていましてでそこから従業員の方が光で合図を出してそれぞれのふに指示を出すというのがこちらのやり方みたいですあここのフロは水位によってちゃんと上下に動くようになっていましてあの扉もですねもし水位が高くなった時に水圧が開かないように見えますがさああの扉あそこより下は柵になっていてちゃんと水圧関係なく水位関係なく開くようになっているみたいですで私の裏こちら上ですね ところは、いわゆる船に乗ってきた人たちが降りて休憩できるスペースそしてそのままエレベーターで2階の方に上がれるという風になっている待合室みたいなものらしいですまあそれにしてもあれですね全然他の船が見当たらないですよこの時間、港はあんまり活発に動かないですかねまあそれはそれとして、では次に参りましょうかいはい、ということで 最後の施設になりますがこちらはいわゆる役所でございます長期滞在届あるいは貿易以外のなどや商品に関することだとか様々な書類手続きその他もろもろ全てを取りまとめているいわゆるこの港を管理している建物となりますそしてこちらとても大きい扉こちらの役所で許可証をもらった労働者の方々あるいは証人の方々がこちらの扉に入ることができましてこちらの奥にはですね炭鉱の入り 口があったりあるいは宝石などあとは鉱物などの通商品の競りが行われたりいわゆる商業に関する施設がこちらの奥にございます実はですねこの港にしばらく長く滞在するんですがそれの理由の一個が出稼ぎに来たんですねやはり船の旅っていうのはお金がかかりますのでそれのためのねお小遣い稼ぎということで、まあ、しばらくはこちらにお世話になるかと思いますなのでこちらの役所の方でこれから長期滞在 届けそして労働許可証、その他諸々の書類提出していろいろもらってきますそれでは行ってまいりますそれでは早速書類を出しに行きたいと思います、うん、なんか閉まってるみたいですね閉まってます えー、役所が閉まっている意味がよくわ か, からなかったのでこちらの港の警備をやっている警備隊がいる建物にやってきましたちょっとお話を聞いていきますあ、すみません私空飛ぶ船で旅をしているボスコミュールというんですけれども先ほどですね役所に寄ったんですけれどもあの閉まっていたんですよで、それがなんでなのかなって思いまして はい、はいはいうん、はい。ええー、なんと実は本日こちらの港の北九尾だそうですいや まさか港に定休日があるとは思いませんでした通りでメインフロアなのに人が全くいないなぁとお店の明かりがついてないなぁと思いましたがそんなことってあるんですねえまあしょうがないです実は私が2週間船の上で過ごしていた時はですね食料がギリギリだったもので毎日 ほぼ同じ缶詰を食べていたんですけれどもこの港でね美味しい食べ物が食べられるかなと思っていたんですが今日はお預けでございます私が、えー、船があるにもかかわらずホテルを取った理由はメインフロアから船に来るよりもメインフロアからホテルの方が近いので例えばバーに行ってみ たくさん飲んでしまってもすぐに戻れるようにという思いで借りたんですけれども本日はそれができないということでございますね。まあベッドの調子を確かめるという意味でパテルに泊まりましょう さて次回の動画ですけれどももう少しこの港を探検するかもしれませんし面白い人からお話を聞けたらそのお話を皆さんにもお伝えしたいなと考えておりますそれではですね今回のところはそれでは皆様ださいそれで。 ここで終わらないのがモスコミュール放送局でございます、えー、本日ですね全巻休巻ということで誠に遺憾なんですけれどもその腹いせにこちらの世界をコピーして皆様にお届けしようと思います MMD モデルの配布でございます ダウンロードリンクは動画説明欄下に記載していますので、えー、皆さんそちらの方から手に入れていただければと思いますそれでは本当の本当にこれでモスコミュール放送局第4回放送終わりますそれでは皆さんごきげんよう